えー、ポッドキャスト配信させていただくわけなんですけれども、まず早速、えー、クラウドファンディングに関してですね、えー、発信して、まあ、3日4日目で、目標達成率が 60% を超えたということで、えー、ご支援ご協力いただいた方、本当にありがとうございます。えー、早速お便り読んでいこうと思います。私は就活をしている大学4年生です。 しかし、実際は就職はまだしたいとは思ってなく、旅などをしながら動画を撮りたいなと思っています。考えるより行動を優先した方がいいのはわかっているのですが、家族なのに言う勇気がありません。なので、大川さんに背中を押してほしいです。厳しい言い方でも構わないので、よろしくお願いいたします。というお便りですね。えあと、えお便りいただきまして、ありがとうございます。そうですね。 あのー、これってよくあることっちゃよくあることだと思うんですね。やっぱり自分がやりたいことを挑戦したいと思っていても、やっぱり、えー、親のその世代というのはですね、しっかりその勉強をしていい大学を出て就職するっていう、えー、その、社会の、まあ、レールが一番のその、まあ、出世コースじゃないですけれども、一人前の大人として認められるという風な、まあ、価値観で、 えー、生きてきたので、それがいいとか悪いとかは全くないんですよ。まあそういった価値観の、えー、親なので、やっぱり僕もこうやって動画で挑戦するとか、学校辞めるとか、休学するとか、まあそういった判断をするときは、やっぱり、えー、難しかったですね。あの、親を説得するのは。最初僕実は大学2年生の、えー、1年生の最後かな。 らへんの時に、えー、まあお母さんと、まあ兄貴、家族3人なんですけれども、3人を呼び出して、僕含めね、呼び出して、えー、大事な話があると。大学を辞めようと思う。っていうふうに言いましたよ。でも行った時って、じゃあ辞めたら何するのみたいな。<笑>やること決まってなかったんですよ。漠然と、なんか大学って学ぶものマジでないし、 うん。なんか、退路を立った方が、相馬正義とかめちゃくちゃ憧れてたんで、退路を立った方が、自分にとって、あの、いい結果が訪れてるのではないか、みたいな、ことも考えていて、もう言いましたよ。けど、その時は、やっぱ普通に反対されたし、普通に、えー、行動を起こさなかった、その時は。でも、やっぱりその時は自分の中ではわだかまりがあって、えー、じゃあやめたら何すんのっていう決断ができていなかったと。 だから、その親っていうのは何か行動するとき、自分の夢に向かって行動する、第一歩の、なんてな、セキュリティじゃないけど、門を見張ってる人というか、まずはその母親っていう、その親っていう門を通過して、自分は挑戦できると。まあ、それは自立っていうことなんですけれども、なので、あの、いきなりね、そういった親に辞めるとか、行動する。 自分の好きな仕事をするっていうことを、まあ言うことはできるし、本当に理解がある親だったらしてくれるかもしれないですけれども、そういった親ってのは本当にごく一部なので、えー、どういって、どういった形で改善をするかっていうと、日々コミュニケーションを取るってことですね。自分がどのようなことを考えていて、どのような決断をしようとしているのかっていうのを事前に共有することによって、あの、親も、えー、そのなんていうの あの、何を考えているのか、だったり、どういった夢を描いているのかっていう、その真剣さが、あの、伝わるんですよ。それは一日で熱量高くバンと行くんじゃなくて、えー、数ヶ月かけて徐々に徐々にそういった熱を伝染させていくと。そうすると、じゃあ、頑張りなさいよ、みたいな背中を押してくれるタイミングがどっかであるので、あのー、 まあ僕はね、このお便りの結論としては、まあ考えるよりも行動した方がいいよっていうのは結論。ただ、やっぱり親に対してのまあ難しいのしめ、難しい示し方もあるので、えー、徐々に徐々にコミュニケーションを取って測っていただけたらと思っております。はい、ちょっとね、お便りが長くなってしまったんですけれども、えー、今日のテーマをですね、えー、割とこういった今後どのようにして、 え、しようか悩んでいる方に向けたお話であるので、ぜひ、あの、聞いていただけたらと思うんですけれども、えー、本当に早い段階で弱みを見つけろという、あの、 テーマでお話ししたいと思います。えー、弱みを見つけるって、僕、あのー、自分のそういった仕事とか、あのー、目標とかを達成する上では、間違いなく、一番大事と言っても過言ではないことだと思っています。僕は高校3年生か大学1年生の時に、えー、僕はね、その、まあ、経営者になりたいっていうふうにずっと思っていたんですけれども、あのー、思っていたにも関わらず、僕って自分の中で、 勉強マジでできないし、頭超悪い人間っていうふうに思ってたんですね。実際に今もそうですけれども、思っていて、これなんか漠然と、俺一人でやったら 100% 終わるなっていうのは感じていました。それは自分の弱みを純粋に素直に理解した結果だと思ってます。だから、あの、会社を作るんだったら絶対に仲間が必要だと。 急に最初から思ってたんですね。まあ結果的に3人で創業したわけなんですけれども、あの、この弱みを理解するってすごくまあ難しくて、っていうのは、あの、改善しなければいけない弱みと、あの、誰かに任せてしまえばいい弱みっていう、この2種類あるんですよね。で、 まあ、誰かに任せてしまえばいい弱みってのは、自分の中でもう、あの、何十年かけて人格が形成されちゃ、されているので、絶対に無理だなと。改善できないと。まあ、それを理解するのもまた弱みであるんですけれども、そういったのは、もうとことん誰かにお願いする。もうできない。もう俺は絶対できないから、もうお願いっていう、もう示しをしちゃうと。それも自分の弱みを見つけるっていう上です。すごく大事なポイント。プラス、えー、ちょっと今、目の前にぶち当たってるこの壁。 なんかやだなとか、もうこれちょっと俺無理なんだよなっていう目の前の壁ぐらいだったら、サクッと乗り越えた方がいい。弱みを改善して。それは結果的に乗り越えられる山なんだけれども、えー、なんだろう、自分で勝手に決断し、決断しちゃって成長の、えー スピードを弱めているってことなので、目の前の山はサクッと登る努力はした方がいい。ただ、あのー、絶対に登れない山、スキルセットを持ち合わせていない山とかは、スキルセットを持ち合わせた人に任せた方が、組織全体として、チーム全体としては強くなる。ということですね。 なので、あの、自分の弱みを早い段階で認めて誰かに任せるっていうことはね、本当に大事なことなので、えー、今回のポッドキャストでお話しさせていただきました。で、まあ、なんでこういった話をしようと思ったかっていうと、まあ、今、クラウドファンディングをね、やっていて、えー、まあ、多くの方に、あの、頭を下げて、えー、支援していただいているわけなんですけれども、あのー、結構ね、常にその、前々から、まあ、お世話になっていた方とか、あの、一緒に、なんてだろうな、 まあ動画とか切磋琢磨してくれる仲間とかに声をかけさせていただいて発信まあしてほしいなっていう趣旨も伝えている中であのなんかすごく心のこもっていないこう言ったらすごくあんま良くないことなんですけれども心がこもっていない発信の仕方とあの本当に応援してくださっているんだなっていう発信の仕方とあの本当にいろんな方がいましてですねでまあそういった方にもうそうなんだみたいな あの、もういいやっていう示しを僕はしてるのではなくて、あの、それが、大川祐介の弱みだなっていうふうに自分で理解しています。それは、あの、多分何かしらつながってる中で、えー、その人に対して僕は信用とか、あの、ギブとかね、与えるものが少なかったからこそ、今僕がこうやってお願いしてることってのは、えー、シンプルに自己満足というか、 あなたのことなんだからあなたで判断してくださいよっていうことが、あのそういったまあ協力に結びついているのだなっていうふうに思っていて、えー、そういった日々継続して信用を積み重ねていっていない自分の弱さっていうのが、まるまるこのクラウドファンディング、 に出てくると思っています、えー。サロンにはね、結構、あの、このポッドキャストでは話さないような細かな、あの、僕の脳内を共有しているんですけれどもね、毎日、まあ、今日もね、半0 0ンぐらい、あの、記事を書いたんですけれども、あの、以前、まあ、ほんと1週間前ぐらいに伝えたのが、あの、クラウドファンディングって金のなる木ではなくて、キングコング西野さんもよく言ってるんですけれども、あの、信用を換金する装置と思っていただいて、 えー、大丈夫です。あの、クラウドファンディングってそういうものなので、あのー、その目標が達成しないってことは、自分が今までやってきた、この信用は全否定した方がいいというふうに思っています。そのぐらい自分の弱みってのはみつえー、認めるべきだし、それを糧に頑張っていくべきだと思ってるんですね。なので、本当に今回初めてね、クラウドファンディングをして、えー、自分のこの弱みとか強みってのを再度認識することができたし、えー、応援してくださっている方、 の、可視化もできたし、で、そういった方にはね、もう本当に僕が全身全霊で、もちろんね、その、僕の人生というか、その、成し遂げたいことに、無理やりその共同創業者として、巻き込んでしまっているので、あの、もちろん、あの、そういった一緒の船に乗ってくださる方というのは、全力で、支援、僕ら、僕もね、僕からも支援しますし、何十倍にして、 あの、何て言うんだろうな。ギブをさせていただこうと思っていますので、あの、よろしくお願いいたします。まあ、今日のテーマは、自分の弱みを、あの、早い段階で理解した方が良いという、まあ、テーマにてお話しさせていただきました。えー、まあ、ぜひ、あの、今後ともね、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日もね、えー、朝から頑張ってください。また明日